チームの目標は楽しくきれいに踊ることお祭りのスタッフの皆様に感謝し精一杯踊らせていただきます応援よろしくお願いしますご披露くださいますのはさあみんなでどっこいっしょそれではラッキースタジオよさこい連の皆様どうぞお楽しみください 啊啊啊都快说都快都快都快 有个 快, 有个快开的开走